<gülüyor> Shikinomori Ninjutsu Doğucuya Geldik Bugün Arkadaşlar Yokahama'da Eski Küçük Bir Doğucu Ninjutsu Okulu Hadi Gel İçeriye Doğru Içiyoruz. Ve ilk defa bir ninjutsu dojosu göreceğiz, gerçek, orijinal bir ninjutsu dojosu. Hadi gelin. Oh, Sensei de burada bekliyor ha. Hacı ve maşite. Doğan Tomoşumuz, yorosukonegaişimaz. <gülüyor> İke ve Cüvbe Tomoşumuz, yorosukonegaişimaz. Yorosukonegaişimaz. <gülüyor> Shikinomori Ninjutsu Doğucuya geldik bugün arkadaşlar. Yokohama'da eski küçük bir doğucu. Ninjutsu okulu. Hadi gel. Burası Shikinomori Ninjutsu Doğucu. Shikinomori hemen bu yanımızda bulunan bu bölgenin parkın ismi, büyük parkın ismi. Dört Mevsim Ninçsu Okulu. Ana görevi genelde Ninçsu ile ilgili bütün sanatları ve felsefi düşünceleri öğretmek ama genel olarak en çok kullanılan öğrencileri öğrencileri çocuklar. Çocukları yetiştirme konusunda gerçekten çok ünlü. İçeriye girip bakalım yavaş yavaş. Ayakkabılarımızı çıkardık. Şimdi içeri giriyoruz. Evet. Oh. Streya taşıma sensi. Oh. Şirukya atıyor sensi. Evet. Oh tam oriki tam burda. Ah konichiwa. Konichiwa. <gülüyor> Hacım'e başladı. <maşte. gülüyor> Doğan'da <to gülüyor> muyşumuz? Yorushikou ne'gaetishimasu.、Ah、Ikebe Jube des. Yorushikou ne'gaetishimasu. Yorushikou ne'gaetishimasu. Burada arkadaşlar Şikinomori, Ninjutsu Dojojo'nun senseisi, hocası İkebesan'ı sizlerle tanıştırmak istiyorum. İkebe Cübeysan. İkebesan bu Dojojo'nun sahibi ve onu da şöyle kısaca Ninjutsu, bu okul faaliyetleri hakkında kısa bir sohbet yapacağız. Umarım hoş gününüze gider. İkebe Sensei. 本日お時間いただき本当にありがとうございます。あ, ありがとうございます。あのちょっといろんな質問をしたいと思いますので、はいはい、まずあのこちらいつからやっていますか。あ、ちょっと失礼しますね。はい。えっ、ー、と道場は18年前からあの教えております。18年前から、はい、結構古いんですね。はい。あのほとんどこちらにあるものはいろんなものは忍術のために使われてあるものですか。はいはい、あの忍術と あの武術の稽古に使っております。あ, あ、忍術と武術2、二、は、つ、いはいはい。ああ、武術も教えていらっしゃっているんですね、はい。こちらにいろんな道具があの、はい、ありますけれども、道具はあのいろいろ紹介したい。例えば、ああ忍者と言いましたら、はい、必ずみんな知っているのは、<笑>そうですね。arkadaşlar ninja deince ilk a シュルケン、つまり忍者星です。ええ、ここでいろいろな忍者星があります。はい、えー、シュルケンですね。しかしですね、これはあの皆さんはシュルケンを忍者がたくさん持ってこうバンバンバンと投げるというふうに思っていますけど、<笑>そうではないですね。実は、えー、これはほとんど忍者は使っていなかったと言われています。<笑>それはなぜかというと、いろんな形がございますね。 えー、この形自体に実は非常に意味があったということですね、えー、実はこの模様形といえば模様ですけどこの十字架ですねあるいはこ の, この五坊星といいますけどあとこの八つ八坊星、えー、いろいろあの形がありますけどこれ自体があの星の形で星は古代からお守りの 魔除けの役目をしております。ああ、実はこれはおみ、お見守り。お守りです。お守り。はい、ああ、なるほど。はい、それで、これですが、この形は。古代、遠くの、西の方から伝わってきた模様だと言われております。ああ。それは西というと、日本の西の方に行くと。だいたいペルシャ。とトルコとかあー、えー。あちらの方では、こういう模様を、あの、服につけたりとか。あの、アクセサリーにしたりしておりますけど。 えー、そこからあの来たんではないかというふうに思われております。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 ああいろんなものを忍術のために、はい、あの使う戦いの時、はい、あの使う道具がこちらでほとんど例えばこちらは何かに登る時ですねはいはい<笑>登る時これを使っているみたいです ね, ですねはい、はいまあ、すごいんな い, <笑>はいああ、まあ、忍者と言いましたら、はい、すぐ出てくる道具 はい。まあどっちですか、お先生のさあの忍者忍術の忍者と言いましたら、これ必ず持ちますと、はい、あ思っているものがありますか？そうですね。あの一番便利なのはやはりこういうものですね。忍者が使うこれはあの、えー、道具です。武器ではありません。ああなるほどで。ですから忍者はあの忍び込まないといけないので、えー、こういうものであの鍵を壊したりドアを開けたり。 あるいはこれを刺して登ったりするですね。あ, あるいはいざとなった時きはこれで叩くとかつくこの武器にもあるというですね。えー、ということで、あのとても便利なものなので、えー、まあこれ一つでもかなりいろいろと使いますあ。はい。いただきます。はい。これはとても古いものです。あ鉄。はい。<笑>昔の忍びが使ったと言われております。あそうは。はい。これは本物です。あ はいこれはくないという道具ですくないはいえっ、ー、と忍者を説明するのに、えー、この道具を説明するといいと言われるものがありますえー、今からお話ししますあお願いしますえー、忍者の6つの道具基本アイテムですね、うん、6つのアイテム、はい、基本アイテム6あります、はい、これを知ると忍者がよくわかります<音楽> これは編み笠ですね。はい、これはあの顔を隠す。場合ですね。ああ、えー、はい。あとはこの後ろに。えー、武器をこう隠しておいたり。えー、このような あ, あの。棒手裏剣みたいなのも、こういうところにこう挟んでおいて。あえー、なるほど使うこともできます。えー、あるいはあ、あの。忍者はいろいろ。見て聞いたものを。えー、書いて。 起きますから、それを中にあの編み込んで隠したり運んだりするのにも使います。ああ、なるほど。はい、まずこれ。次、えー、今言ったように、えー、情報を書き込むための道具。これはこのようなペンが入ってるものです。ああ、はい。置かせて、おっかせては。<笑><笑><笑> かせてそれはペーパーナイフですね。は<笑>い。紙を切り、そしてあの書き込むことができる。はい。ありがとうごはいます。 これはやだてと言います <gülüyor> Hay. Hay.。次にですね。<gülüyor> ee... こ, れですね Hay、これはインローと言います。インロー。 これはがあります。す。す。れれは薬薬とかあの薬をを入入るももののでで毒とかて持ち運ぶものですわいこれはこのようにあのここにこう挟んで。 こうたさんで、このようにして、これを下げて。あ、落ちないようにぶら下げて。はい、そうです。はいうん。はい。なるほど。ね、はい、えー。次にですね、えー。これは何ですかね。これ。これ。あ。こうしてないですね。私、すみません。<笑><笑>はい、大丈夫です。えー、これは、火縄が入っております。これは火をつける縄で。 この火をつけてここに入れておくとだいたい1時間半ぐらいこの中でゆっくりと燃えます。この縄がこれは火種ですね。火を持ち歩くための道具です。チャクマク b i l l i n i w s Japan の数字、l ü 600 y ı l l ı k c h u c k m u k a r k a d a ş l a r b u r a d a k i f i t i l i a t e ş l e y i p bu Bambu n u n i ç i n e k o y u y o r s u n u z Sakin sakin üstündeki deliklerden hava giriyor, sakince içerdeki fitil yanıyor ve eğer kırmızı oldu mu? Eğer ihtiyaç olursa ihtiyaç olursa çıkartıyor ve ateş kullanıyor. Hayır. Çakmak, vay be, akla bak be. Üç tağet diyeceğiz. Üç tağet. Hayır, öyle. はい、次にえよく皆さん知っておられるこれですね <gül> <mutlaka taşınması gül>、はい。パーチャんででですすンここここれれれれただしははちょっっとととと小ささいいいのドアがが <gülüyor> <gülüyor> もうちょっとあの軽い人が使わなダあのーこれ こ, のこれは護身、えー、用の道具にもなるのであの相手にですねこうあどっかに刺して引っ掛けてです、ね、そしてあの例えば、うん、こう引っ掛けてそれでこれを相手に巻きつけて巻きつけてですね巻きつけて。 動けないようにするための武器にもなりますね。ヨーロッドンズギビ ninja sunu tamela maje Kulana villijanka dar shi Tashia villijanka dar os shaytashe k u l l a n d a m a l z e m e l r i d e k s i n i k l e o k a m a l k u l a n ンズギビ b u d a Bir o k a m a l k u l a n l a b i k a n a はい、えー。これで five ですね。五つですね、はい。はい。最後これです。で、えー、a l t e n j a p a r c h これは手ぬぎ。三尺手ぬぐいといいまして、えー、この手ぬぐいはスオウという植物で染めてあります。このスオウという植物は、えー、殺菌作用が強くて、これで水をですね、水をこれに。 水を入れてここで水を、まあ、受けて飲むことができます。あフィルターみたいなフィルターにもなります。はい植物、はい、の, <笑>の名前は何でしたかスウォーです。スウォーデニーラン、ビル、ビッキニン、ヤプラクル、ヤプラクル、ビビッキダン、ヤプラン、ビル、メンディル、メンディル、アラカダシラ、ビル、テヌグイデニル、ヤやー、メンディル。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 <笑>すごい<笑>、はい、あの殺菌作用があるので殺菌作用、はい、ですからアンティバクテリアル özelliği olan bir kumaş ・ウ<笑>ザ・リオラン・ビッ・コマシュブ・コマシュヤラ・ラルナズ・ヌゼルナ・サラルサルスミクロブ・カップマスのウン・ラボー。はい、Bravo はい、そして忍者はあの、えーこうね、あの顔を隠す<笑><あー><笑>この時にもこれを使います。はい <笑>ああ<笑>、はい。超<笑><笑>か町で。超か町で。はい。忍忍忍忍忍者。すごい。はい、えー、これで、あの六つですね。えー、この中には武器はありません。みんな道具ですね。えー、そして、あの。これを道具は、あの、持 っ, っていても、それほど、あの、怪しくないものです。えーはい、それで、えー、目的は。えー。 忍び込んであるいは、えー、そこに入っていろんな見て聞いたものを記憶して帰ってくるための道具です。ああなるほど。<笑>はい。スパイですね。スパイですね。はい。しくお願いしまはい。 Evet, olmazsa olmaz ilk ee, şapkamızı yağmur, ee, yağmur şapkamızı aldık. Bu bölümde sizlerle konuşmak istediğim, Ikebe Sensei'ye sormak istediğim ninjutsu nedir? Ne amaçla yapılır? Ninjutsu'nun asıl felsefesi insana katmak istediği, öğretmek istediği nedir? Bununla ilgili konuşalım zaten. Az önce sürekli olarak kameranın açısında bir ninçit su doğucusunda olması gereken olmazsız olmaz şeyler zaten kameranızdaydı. Bu aletler az önce Sensey de söyledi, nincanın amacı insan öldürmek ya da herhangi bir şey değil. Nincanın amacı herhangi bir yere gidip oradan bilgi elde edebileceği kadar çok bilgi ve delil toplayıp geri gelmek. Bir nevi bir ee, Gizli polis, gizli ajan e, gibi e, küçük ve bu tarz operasyonlar da kullanılıyor. Genelde de o zamanlar、e, lazım olan parçalar sadece kullanılıyor. Hemen şeye geçelim. Şimdi yavaş yavaş tanıtmaya başladım. Sen şey, suyumasen. Hay. Doğuca otoyumaşlara arıbeki, arıbeki, no monova, nandeska? Kore <gülüyor> mi terindeskire de mu? Kore no, sey, şin. Hay. Hay. ドールカルピ。はい。正正正しい。はい。真心。そうですね。正しい心、はい。はい。ですね。はい。忍者の教え。はい。忍術の教えは何ですか。ええー、忍術はですね、えー。この先ほど言った精神を失ってはいけないと。いうことが一番大事です。ええー、この忍者の仕事は、ええ、泥棒と同じようなことをするわけですね。 忍び込むこと、<笑>そうです。あるいは場合によっては火をつけたりですね、はい。あるいは物を取ってきたりします。場合によっては暗殺も行ったと言われてます。というと、はい、泥棒とか人殺しと同じ技術を訓練しているわけですね。ああ。それはもし悪い心を持って使った場合には世の中が乱れてしまいます。あ、ええ、それで忍者にとってはその技術を決して、えー、悪い方には使わない。そのために。 この精神ということをとても大事にしました。この聖の字は一にとどまると書きます。一というのはこれは皆さんの大好きな神様を表します。神を神様に心をとどめるということでその正しいということをですね、えー、表現します。えー、ですから日本ではあのお天道様とも言いますけど、えー、そこに神様に恥じない 心を持って忍術を使えということになります。はい。かしこまりました。そんなこと。またすぐ隣にこちらのある。そうですね。はい。はい。えー、これは具体的に分かりやすいように道場生に、えー、まあ心がけとして伝えております。これは神仏先祖を敬い親を大切にすること。これは自分の元である神様そして。 先祖、そして自分の親を、まず大事にしなさいと。いうことです、礼、はい<笑>。はい。ええー、これは人間の基本ですね。なるほど。人, と人間と人の基本です。これは。そう、ねはい、そして、えー、礼節を重んじる、えー。礼を重んじる、人を敬う心。うん、争わないことを、まず第一にしなさいということです、うんえー。礼を大事にすれば、人と喧嘩をしないで済みます。争いは、いろんな不幸を生みますから。 その日々の生活の中で、まず、このことを守りましょうということですね。はい。なるほど。はい。最後、禁じして最後、あいれ、最後、ええ、宇宙にです。はい。ええ、次は。はい。ええー、ここは世のため、人のために生きることですね。これは自分中心ではなく、自分の人生は世の中のため、人の幸せのためにあるということを教えております。はい。アダンムシルク、バシカドレナ、ウェットプルマ、アダンムシルク。 Kesinlikle kesinlikle はあはい、かしこまりました。はい、この三つは基本にして、はい、そしてこれをですね、いつも思いながら最後に昨日の自分に今日は勝つてしと、これは人に勝つのではなく自分の弱い声に打ち勝っていきなさいということを教えております。かしこまりました。はい、すごく勉強になりました本当に、はい、ありがとうございます。 えー、他 の, あのこれは教え、はい、教えですね考え方忍術の忍者と言いましたら、はい、まずこの正しい心を持って、はい、ルールを基本にしたルールを従って、はい、自分を育ちながら毎日自分をよくするしながら、はいえー、かしこまりましたほ、はい、とんどの先生の生徒さんたちは何歳ですか、はい えー、まあ三歳から七十七歳までおります。半分は子供、半分は大人になっております。<笑>はい、大人も来ます。あ、大人はいます。はい。女性もおります。あ、そうですか。はいはい、こちらであの女性とも、はい、大人でも子供でも、はい、みんなさんに忍術をはい。教えてはい。いるんですか。はい。はい、ああ、なるほど。そうです。はい。えー、忍術といってもですね、あのー、ここで教えてるのはえっ、ー、と。 忍術と、えー、忍びの武芸ということで忍び の, の、はい、武芸、えー、そうですね忍者も、あのーまあ、忍術の中にですね、えー、武芸が入っております、はい、忍術イコール武術ではありませんあ、はい、なるほどそうです忍術というと忍び込むための技術あるいは薬の知識とかですね あ, あるいはあの天気を見る知識とかあるいは建築のき知識とか あとは戦術ですね戦うための知識あるいは占いの知識とかそうですかいろんな幅広いあの知識を忍術としておりますので人間として日常生活のためにほとんどの情報を教えておく、はいはい、す, すごい本当に、はい、私もぜひ行きたいと思います、はい、正当にしてくれたら嬉しいと思います是非<笑>、はい<笑>はい、ああすごいこれは大体どのぐらいかかりますか 人間としましたら多分あのよく聞かれる質問は、はい、あの私忍術 に,、はい、にあの入りたい、はい、忍者になりたい、はい、どのぐらいかかりますか？そうですね。えっ、ー、とまあ本当に自分が忍者だというふうにですね思えるようになるにはやはり10年ぐらいはかかると思います。10年。はい。<笑>それは自分が本当に思えないといけません。まだまだと思ったらまだです。自分が思えるようになるためにはやはり10年ぐらい一生懸命。 稽行してすべ、えー、てのうんそうですねことを学んで、えー、身につけてやっと自分も忍者だなって思えるかなと思います。ああ、はい、なるほど。池部先生の、はい、こちらの道場以外、はい、どっかで何の活動していますか。メインの仕事、はい、メインはこちらですか。はい、えー。仕事はここで忍術の指導をすることです。 はいその他あの近くに農園がございますので農園はいそうです<笑>はい、えー、広い農園で、えー、まあ、農業もやっておりますはい、えー、これはあのまあ農業は忍術の修行の一環でもありますはい昔の忍者は、えー、午前中は農業そして昼から忍術の修行に励んだと言われておりますので農業も一つの忍者の鍛錬の 一つであります、はい、なるほど、はい、あの農業を や, やりながらやって、はい、すごいねあの、はい、テ体のストレスは全然ないじゃなくて、はい、かしこまりました、はい、じゃ あ, あのこちら以外何かあ私たち知ったあところで私聞いたのはあ池部先生 またこちらの道場も海外にも結構人気があって海外の生徒さんたちもいて、はいはいええ、これはこのことについてあのどうあ海外向け活動あれやっていますかっい私たちのこの忍術道場の母体が、えー、式のぼり天狗衆というです、ね、忍者のグループがあります。 はいの、天狗ですね。<笑>天狗。<笑>はい。はい、忍者ま。また、また天狗が出てきました。はい、大きい花。はい。はいえー、この中には、いろんなメンバーがいます。はい、ええー、まあ、あのー。そうですね。えっ、ー、と、会社を経営している人もおられますし、ホテルを経営している人や。あるいは、そのインターネットのプロフェッショナルもたくさんいらっしゃいます。そういう人たちが、みんな力を集めて、えー。忍者の中にある日本の心。 え忍者を通して日本人の心を、えー、世界に発信する、えー、そのことを大きな目標にしております。なるほど、はい。ほとんど同じですね。はい。あ、スーパーマットするも日本人の文化伝統、はい、日本の心を世界に発信しようと思っているなので、はい。はい。そうですね。<笑>ぜひ脚光を出してください。はい。嬉しいです本当に<音楽>。いつ忍術に入りましたか。 先生ははいえー、っと私と忍術のつながりは、えー、ずっとあのあのまあ忍者が好きでずっといろいろと勉強してきまして、えー、そして武術も好きで、えー、そしてまたその中で、えー、忍者の、えー、師匠に出会ってそして訓練をしてきました、えー、またあの私の先祖はだいたいそういう関係のえー まあ先祖はいます。はい。あのあの先生から教えてもらった。はいあの。先生まで生きていますか。はい。あのそれは、えー、川上仁一先生。有名な方ですけども。はい。あ川上先生。はい。高画流の忍術をえあのずっと引き継いでる来ている先生です。ああ高画。はい。忍術の種類があるんですか。はい。忍術には。 えー、まあ種類というかその地域によって少し特色がありますああ、はい、なるほど、はい、ただ日本の忍術の一番のやっぱり中心は伊賀と甲賀伊賀甲 賀, 甲 賀, 甲 賀, 甲賀でも伊賀と甲賀は一つなんですね別ではありません同同じ忍術ででで隣同士なので親戚関係ですああなるほどここには忍術の違いがありませんああ 伊賀と言いましたら、ちょっとあの、よく知らないんですけれども、服部半蔵。まあ、中に出てくるんです。はいですねはい、あの、多分、こちらの、あの、見る方は。はい、忍術を救った方。はい、あの、服部半蔵。はい。と、みんな知ってる、はい、私もそう知っていました。はい。本当にはい、服部半蔵が忍術を救った方。はと、い。それは、それはちょっと違いますか。<笑>えー、忍術自体は、もう今から。 おそらく千年以上前から日本に生まれてます。服部半蔵はまだ500、あの0百年前、400年ぐらい前ですかね。そうですね。それぐらいの前の方ですから、もっとずっと以前からございます。はい。<笑>なるほど。また、侍と忍者の違いは何ですか。私も最近、はい、あの、教えて出てきましたけれども、はい。服部半蔵は忍者と、みんな知っているんですけれども。はいはい ハットリハンゾは侍じゃなかったか、後で気づいたんですけど、ええー、実はですね、皆さん忍者と侍別だと思ってますけど、ああ、ええー、忍者は侍です。あ、<笑>侍の中に忍者がいるんです。なるほど。<笑>わかりますか。はい。違くない。あの<笑>同じ、はい。そうです。はい。ああなるほど。でも今もおっしゃったとで、はい、忍術を救った方は、はい、ハットリョハンゾではありません。はい、そうですね。忍者をたくさん使った。 えー、頭があ有名な半蔵です。なるほど、<笑>はい、なるほど。はい、かしこまりました。はい、池辺先生、この忍術を使いながら、えー、忍あの忍道、はい、忍術を使いながら、はい、池辺先生何をやりたいですか。ちょっと真面目な話になっちゃうんですけれども、はいえー、池辺先生は何をしたいですか。ええー、とにかくあのー。 まあ、私たち日本の国は歴史が長いんですけどもやはりあのまあ近年になりましてやはりいろいろこの国の中にもまあ個人主義というかねえ自分さえ受ければいいという人の心がたくさん入ってきてましてもともと日本人はあの和の民族ですねえお互いにこう認め合い助け合う違うものを全部受け入れて一つになることを大事にしてきた。 争わないことをですね一番の良しとしてきたあの国でありますので、えー、その精神をもう一度、えー、古い忍者の教えを通してですね皆さんに、えー、まあ伝えたいまたあのもう一度日本人がそこに目覚めてほしいという気持ちでやっておりますかしこまりました尊敬しています本当に<笑>先生イベントを見る方にメッセージが 伝言がございますか言いたいことがございますか、はいはいえー、皆さん11月の29日、えー、私たちも、えー、日本のオンライン祭りに参加いたします、えー、忍者というのは、えー、最も平和を愛する、えー、みんなと仲良くすることをですね大切にしている文化です、えー、ぜひあのオンライン祭りを通して、えー、皆さんが仲良くなりますように 世界が仲良くなりますように、えー、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。まあ、忍者はちょっと、やっぱり足の使い方が基本。あるいは、その。音、音を立たないで動くっていうことなんですね。ああ、なるほど<笑>、はい。合気道と充実と同じですね。歩き方は。そ う, そうですね。そ、う、れ、ん、であのー、歩く時にですね。ちょっとそう刀を方の、おびにさせていただいて。はい。 えー、昔はこうやって刀をぶら下げてたんですけど歯が下になって馬の馬に乗るときに邪魔になるからこうやって動くようになったんですね。あはい、江戸時代になると馬は乗らなくなってあるいはあのこういうふうに歯を上にして帯に刺すようになってまいります。<笑>なるほ ど, <笑>、はいなるほどはい、それであの、えー、まず歩き方なんですけど、うんえー、床を蹴らずにですね 足の裏を床ととにかく柔らかく接するように足の本当はこのへこんでるここの土踏まずも床につけるぐらい<笑>なるほどということは難しいね<笑>足首とか膝の力を抜かないとできませんはい。それは地球の自然の力と重力ってありますね、はい、G ですねこれに逆らわないようにすることなんです<笑>これをうまく利用して体を柔らかく沈めてそして膝の力を緩めてそして この体を要は膝の力を抜いて倒れる前に足がそーっと出て倒れる前に足が出てっていう感じで床を蹴らずに膝を緩めて倒れる方向にゆっくり足をこう自然にこう置いていく方法ですまずこれ、ねうん、<笑>できますか行、うん、きましょうか、えー、はいじゃまず簡単にゆっくりやるとですねこんな感じで まずちょっとじゃあ手をここに腰に当てるとこのタンデンっていいますけどここに集中しやすくなりますので手はえそこでよろしいと思いますそれで膝を緩めてえ右足に体重を乗せておいてくださいで左足のかかとを置いてくださいこうでそーっと足の裏をつけますこれ柔らかくですねゆっくり膝を曲げて体重がまっすぐに頭の位置がまっすぐに乗ったところでこの足をそーっと置きます。 緩めて、頭がまっすぐ乗ったところで、次の足を置いていきます。そうですね。その歩き方でよろしいと思います。はい、ああ簡単ですね、はい。腰にすごく優しい。<笑>本当に、はいえー。その時に大事なのは腰の、そう、腰が、えー、ちゃんと立っていることですね。ここの、今触った、ここの足の付け根をちょっと凹ますようにして。腰を立てると重心が前に行きます。 出ますね、はい。そうするとそうそう、で、遠くを見ると、頭の位置が前に出ていくので、さらに前に歩きやすくなりますので。これは。はい、で、下がるときはですね。はい。えー、後ろに下がるときは尻もちをつくように感じなんですけど。この一番下の、この恥骨という骨、あのおしっこを我慢するとこうなりますね。はい。こうすると、後ろに下がりたくなりますね。はい。はい、その時に足を一歩置きます。こう。はい。で、あいた、置いた足に体重を乗せたら。 この足をまた置いていきますこれ乗せたら足をこっちに置いていくようにああ、なるほど、はい、これは足の使い方が基本です要は床を蹴らずに足を置いていくだけっ て, ていうんですねはい、人を置いていかしこまります、ね、これが正面ですね今度は半身壁みたいな狭いところ歩くときにこういう体を平らにして足は、前の足はまっすぐ後ろは開きます えー、はいその足でこっちの足に体重を乗せますグッと、はい、そしたら乗ったところでこの足を前にこのように動かしますそうでこの足に体重を乗せますそしたらこの足を送っていきますはいここで向きをスッと変えますはいでまた前の足に体重を移してから後ろ足を送ってください、はい、そうですね、はい、こうすると えー、スムーズに動けます、えー、そして、ねえー、っと次にですね、えー、低いところに潜入する時にですね、はいえー、刀をですね背中にこう回しま す, す、ね、それでして、えー、これを亀と言いますけど刀が後ろにあるので後ろから上から切られても大丈夫なんですね。<笑>忍者が背中に刀をすっているのはこういう状態です。 普段は背中に沿ってません腰ですだからこうするとる、えー、低いところに入った時に上からこの切られても大丈夫ですああなるほど<笑>で肘をついて 肘, 肘と膝で動くんですでここは動かさないようにするんです亀の甲羅みたいに<笑>はいこれがそうですねはいそうですねはいで今度は蛇と言って刀をですね えーと、こういつでも抜ける状況で、はい上から上から攻撃されてもいいように、これは軍隊でやりましたね。<笑>いややったやったナイクこれがヘギっていうやつです、ね。<笑>はい。ああはい。それと、えー、はい。刀はちょっと後ろ置いていいですよ。はい。刀を置いて、えー、暗闇で前が見えない時にですね、はい、まず手で手で探ります。 手を置きます、はい。で、この手も大丈夫だと思ったら、そこに足を乗せます。<笑>それで、これで安全ですね。で、次、はい、大丈夫、大丈夫、ここもう大丈夫。そしたら、足を乗せます。これは真っ暗で見えない状態です。何も見えないので、これで安全を確認して進んでいきます。はい。これはウサギの歩き方ですね。 膝<笑>が膝、ね、が固いのですね。<笑><笑>これがあの深層徒歩というやつです。はい。まず体をどうやって使うのを始める。<笑>はい。柔らかく使う。うん。例えばあのそう<笑>あの柔らかく転がる時もあの柔らかく柔らかく床と体がぶ あのぶつからないように丸くなる、丸みと言いますけど、ボールになる訓練なんですね。で頭は床につかないように。<笑>難しいね、<笑><笑>これが基本の動きになっています<笑>隠せなした。なるほど。はい。随分前私事実。 一度やったんですけど。ああそうですか。全然忘れてる。<笑>はい。この落ち方。はい、結構教えてもらったんですけど。はい。ああもう年ですね。<笑><笑>はい<笑>やりました。はい。はい。とあとはまあ、うん、えー、っとすごく静かに静かにジャンプして降りる練習でつま先きで<笑>しっかり。 吸収して降りる<笑>飛んで音が出ないように体全体でその体の衝撃を全部吸収するようにスッと下まで降 り, 降りる<笑>そうですね<笑>場合によっては高いとか飛ぶときに そのままこう、全部つく場合もありますね。あの、手もついちゃう場合もあります。なるほど、ね。はい、えー、手も、手もついて、そのまま、くるんと回って、い、えー、く場合もあります。こうやって、あの、衝撃を全部体で吸収していく。<笑>そうです、ね。<笑>はい、いいですね。<笑> は<笑>い<笑><笑>、えー、それとまあ忍者の基本はあのいつもやったよこの「桃印」とですね、えー、これ刀です鞘ですでこれで心を沈めてくじを切ります「じんれつざいぜん前いこれで心を沈めて。えー 心の中の悪い気持ちを全部刀で切り裂いて<笑>無になると無心になると。